はい。おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、ラーメンを作ろうかと思います。今回は、新潟のご当地ラーメンであります、つまめ三条系。こちらのラーメンに、いろいろね、アレンジをしながら作っていこうと思っております。というのも、まあ、アレンジというよりもね、詳細なね、レシピっていうのは僕は知らないんですよ。ぶっちゃけ。ま、いろいろね、ネットとかで調べて、ちょっとね、それっぽいラーメンを 作ろうかと思っておりますので本場のレシピとは全然違うものかとは思うんですけれどもそこら辺はね寛大な気持ちを持って突っ込まないで見てもらえると助かります。と<笑>、はいうことで早速ね今日もずんどうちゃんの出番でございます。で今回使うお水なんですけれどもこちら。 優しい純水。今回使うこちらの優しい純水は、高度ゼロのね、軟水なんですよ。このコードというのは、まあお水の中にね、含まれるいろんな成分、まあそれが入ってるか入ってないかってものなんですけれども、水分自体に旨味をどんどんどんどん詰めていきたいので、まっさらな、えー、軟水を使っていこうと思っております。今回はこちらのお水をまず10リッターですね。はいはいはいはいはい。ほい。10リッターオッケー。 で、次は食材ですね。まずは、こちらの、背柄ですね。これを、2キロよよよい。続いて、こちらの、豚ロースですね。はい。で、こちらの、玉ねぎと。草み取りに、こちらの青ネギですね。最後に、こちらの、生姜と。はい。それでは、スープに火をかけていきますと。今回は、一番の強火で。 今ね、お湯が沸いてきました。今回は強火でぐつぐつと煮て、アクを取らずに約2時間ほどこのまま煮込んでいきたいと思います。ということで、ただいま1時間経過いたしました。だいぶね、傘が減ってきましたんで、ここで背脂なんですけれども、約 1.5kg 投入していきたいと思います。はい、ということで、ここからさらにね、煮込んでいきます。 ということで、ただいまね、沸騰してから2時間ほど経ちました。最初に入れていた肩ロースを出していこうと思うんですけど、昨日ね、作ったこれ、醤油の返しなんですが、こちらにね、チャーシューを入れていきたいと思います。今回作った返しの内容なんですけれども、醤油2に対して、コンミリを1、プラスアルファで、ニンニクを入れて、一と煮立ちさせてから、最後ね、えー、煮干しを加えて、冷やして1日置いてあります。チャーシューも、 いい感じに火入ってますねこんな感じでねチャーシューを醤油に漬け込みましてチャーシューにね味をつけていくとともに返しの方にもこうやってお肉のねうまみが移るように一旦つけていきますはいあれからね追加で1時間炊き続けましたとりあえずね一旦火を止めましてと先ほどつけたチャーシューですねこんな感じに仕上がってるうまそう これ以上漬け込むとね、しょっぱくなるかと思うんで、一回、えー、醤油だれの方から出しちゃいます。チャーシューちゃんもね、こんな感じで完成でございます。これで、醤油の返しも完成でございます。で、まずね、この炊いたスープの背脂だけ、別に取っちゃいます。はい、ということで、今こんな感じでね、背脂は取り終わりました。では、続いて、こちらの小さい寸胴の方に、スープをね、一旦こしていきます。 今、こんな感じで、乳化したね、豚スープが取れました。おおよそで、多分ね、これ4リッターぐらいあるんですよ。つばめさん条件なんでね、ここに、さらに、煮干しを追加していきたいと思います。今回ね、使う、煮干しちゃんでございます。200グラム、えー、いりこを入れていきます。うん、このまま、スープに、再度、火をかけていきます。 今回ね、かなりこう、豚を乳化させていて、甘みが強いので、煮干しのえぐみを出して味のアクセントをつけたいので、普段ね、煮干しの炭霊とか、えー、チンタ炭系のスープを炊く時よりも、少し温度を高めにして、スープをね、炊いていきたいと思います。そしたらね、今、だいぶ、スープも再度、温まってまいりました。まあ、味を見ながら、約1時間から2時間ぐらい、再度、煮込んでいきたいと思います。 はい、ということで、ただいまね、煮干しを煮始めてから約30分ほど経ったんですが、結構ね、えぐみというか、いい感じに出てきたので、もういいかなと思いますんで、火を止めます。それで、またね、このスープを一旦こしていきますので、鍋に移し替えてと。てことで、こんな感じで。 今回のスープ完成いたしました。ただ、当初の手よりも結構ね、具材から味が出てくれましたんで、5時間半ぐらいか、6時間経ってないぐらいですね。それぐらいで炊き終わったんで、だいぶ助かりました。この後はね、ちょっとこのスープとかを味見しながら、味を整えて、まずは嫁さんに食べてもらって、その後ね、僕用のデカ盛りを作っていきたいと思います。 はい。それでは、嫁さんのね、ラーメンを作っていきたいと思います。今回、こちらの麺なんですけれども、東松山にございます、中華そば1363。こちらのお店がね、つばめ三条のラーメンを出しているお店でして、先日ね、あの、撮影とかもさせていただいたんですが、その際にね、この自家製麺いただきましたので、こちらの麺を使っていきます。おーいたー麺を茹でてる間に、まずは、小鍋で1杯分のスープ。 一杯分の油ですねこれを温めていきますその間にとまずは醤油の返しを準備しちゃおうかなギュで今回はこちらにねうまみ調味料ハイミーも入れていきますでは先にスープとはいよしオッケー、うん 油フ、うん、玉ねぎチャーシュー岩のりですね、うん、ってことで、こんな感じでツバメ三畳風ラーメン完成いたしましたおいしいおいし い, お い, しい、うん、めんふとめんふといよね、うん うん、うん。これ美味しいね。美味しい、うんやった。なんか多分分かりやすい美味しさだと思うな。な、うんて。あ、これでも。個人的には。九、あ、でも九十 点,、ね、点ぐらい。九十点ぐらい。来ました。九十点。聞いたい今みんな。やったぜ。 はい、てことでただいまねラーメンの方が完成いたしましてこちらの部屋に移ってまいりました、ね、だいぶねちょっと準備に手間取ってしまって結構ねできてから時間経っちゃったんですけど早速ね食べていこうと思いますでプラスお米もね用意してございますのでこちらと一緒に食べていきますそれではいただきますまずちょっと自分で作ったねスープから飲んでみようスープうわーよいしょ うまっ自分で言うのもなんですけどめっちゃうまいわうん豚の甘み脂の甘みはねしっかり効いてるんですけど煮干しのねちょっとした苦味とかえぐみがいい感じに効いててこれねぴったりとりあえずこれ麺麺うわ麺<笑>茶色いうまそう <笑>うまいやうま何よりこの麺うまいなやっぱり1363の麺がめちゃめちゃうまい<笑>うん<笑>高水のねもちもちしたタイプの麺なんですけど返しがねきれいに止まるんですよこれがねもううまくてしょうがない も成功ロース肉ですけど油も抜けすぎてないしちょうどいいよかった2時間で引き上げて<笑>うんうまちょっとご飯ご飯のっけてライスバウンドですよこれ最高にうまいから<笑> ラーメンライスうまっ<笑>、うん、見てこの正脂いやすごいすごいすごい<笑>うん 正直、今日のレシピはね、もう全くわからないところから始めて。<笑>ネットでね、いろいろ調べてはみたんですけれども、決まったレシピってものはないので、やっぱ皆さん全然違くて、その中でも、僕がね、作りたい、食べたいようなつまめ三条系のレシピをね、いいところをどんどんどんどんつまんでみて、足してね、作ったラーメンだったので、正直ね、ちょっとできるまで美味しいか分かんなかったんですけど、安心した。もうスーパーうまい。<笑> うん、うん、ちょっとご飯をスープに浸してもうスープひたひたでございますいやもうちょっと我慢できないわ今日もこちらいかせていただきます<笑><笑><笑>それでは皆さん乾杯 牛 と, 豚と合わわなないいけがないねやっぱりうまいそろそろちょっと岩盛も絡めてはい う, <笑><笑>うん、うん、煮干しの風味にめちゃめちゃ合う<笑>うん ラーメンが い, い、ね、うん、はあ、でもやっぱりこういうご当地ラーメンの良さってどんだけね、まあ、食材とかにこだわって時間かけて調理してもどことなく懐かしさがあるんですよこのホッとする感じがねやっぱめちゃめちゃうまいですよね めちゃめちゃ今体がポッポポッポしてきたやっぱ背脂系は体温まりますね、うん、今回作ったこちらの燕三条系ラーメンでまあ新潟県のねご当地ラーメンではあるんですが新潟って一 いっぱいね、有名なご当地ラーメンがあるんですよ、まあ。あの、五大ラーメンって言われるようなものなんですけど、あっさりラーメン、濃厚味噌、生姜醤油。で、今回食べてるつまめ山上に、カレーラーメンですね。こちらの5種類がね、五大ラーメンって言われてるんですけど、いつかね、この5種類全部ね、作ってみたいね。生姜醤油も好きなんだよなぁ。いや、ほんとね、新潟には美味しいラーメンいっぱいあるんで、旅行とか行く際は、新潟で美味しいラーメンね、皆さんも食べてみてください。 うんはいライス完食でございますでもラーメンももうないなうん 美味しかったごちそうさまでしたはいということでただね自作の燕三条系ラーメン完食いたしました個人的にはね今まで作った中でもトップレベルにね 自作の中ではうまかった。大成功の一杯でございました。こうやって自分でラーメンを炊くとね、ものすごく時間もかかるし、材料を準備するのも結構時間かかるんですけど、もうね、満足感とか達成感がすごい。<笑>で、なおかつね、こんだけうまかったら、僕は今日言うこと何もないです。最高でした。<笑>はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。